津波注意報が発表されました 津波注意報が解除されました。津波警報が発表されました。 フッ。<音声><音声><音声> 津波警報が更新されました。津波注意報に切り替えられました。 大津波警報が発表されました地震情報午後1時10分ごろ最大震度6強を観測する地震がありました 現在、津波予報等を発表中です。震源地は三陸沖。震源の深さは10キロ。地震の規模はマグニチュード8を超える巨大地震と推定されています。大津波警報が更新されました。 大津波警報が発表されました。大津波警報が更新されました。大津波警報が解除されました。 大津波警報が発表されました